えー、静岡県は沼津市からやってまいりました沼津熱風マイトでございますええー、久々にねこの伊藤渚公園で踊れるのを大変嬉しく思っておりますええー、私たちの恋物語を皆様にお届けしたいと思いますご声援のほどよろしくお願いしますそれでは参ります時は昭和黄色く丸いお月様心も満ちる満月の夜 本町流し今宵の月とともに若旦那と本町小町の恋の流ラの始まり始まり月のと共に嬉しろよ 「きょ夜の明かんさや」 「あなたを私のパラライス」ユッサ「ゆっそくゆっそく!」「ふうやまけふうやまけふうやまけふうやまけ ゴー「あなたに届けこの想い」「月が綺麗ですね」「首も収まる時津風」「沼津の横風の優しさや」「沼津あたりんみだ」 エアーダンスにござ ありがとうございました野原、ね、プーマイクでした